演舞開演どうも私の連れ連れなる日常演舞さんですよねはいというわけで本日はこちらチャンネル登録よろしくお願いしますこちら業務スーパーの牛乳パック巨峰ゼリーと杏仁豆腐を食べたいと思います業務スーパーの牛乳パックシーズはまた新作が出たんですね今度は巨峰ゼリーなんかゼリーって いろいろありますけどあえて全部ぶどうなのでしょうイチゴでいちごぜいたかもいきたいなでこちらの杏仁のこちらもたっぷりですよね両方混ぜればフルーツポンチみたいに言いはならないそのままででもどちらもプルプルしていて美味しそうですねそれでは早速いただきいただきます はい、どちらもプルプルしてますしそれにさっぱりしていてあっさりいただけますねまあ量的にあっさりって言っても説得力ありませんけど<笑>こちらの巨峰ゼリーは口に入れた瞬間にプルプルとした食感とともにぶどうの甘酸っぱさが広がりまして、まあ、甘さの方が強いですねぶどうの風味をたっぷり感じることができてゼリーなのであの量の中で私はカロリーも比較的低いのも嬉しいですまあ 一人で一気に食べることとはないと思い思ますそしてこちらの杏仁豆腐こちらは割も割とプルプルとした食感が楽しめてちょっとす ん, すんなりと消えるタイプの杏仁豆腐とは違ったお味しさありす食感を求める方めにはこちらの方がいいですこちらおすすめですねもちろん果物とかとの相性も良さそうですいやいいんですよねどちらもプルプルもっちりの食感が楽しめて お腹も結構乱されますので腹持ちがいい深みを求めている方にはぜひおすすめしたいですね味のメッセージもありますと ど, どちらもこちらのペーストとさせていただきますツバメ飛ぶ砂漠渡るをやる実行しスするなんかもううだうだですねツバメが飛んでいる砂漠にを向かうことを決心したその心境は何なのでしょうか